中井雅宏かけるトリ慎吾、6年ぶりスマップ共演、は、コア視聴率でも快挙を起こしていた。7.7%、富士松本中井、が、福山雅春 TBS、ラストマン、も半泣きの、全曲全番組最高数字、を記録。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 ダウンタウンの松本ひとし、59、ともとスマップへの中井雅宏、50、の冠無理番組、松本中井、富士テレビ系、が4月30日に放送され、世帯視聴率 10.5%、すべてビデオリサーチ調べ、関東地区、個人視聴率 7.0% を記録した。番組初回のゲストに登場したのは新しい地図の香取慎吾、46。 2016年末のスマップ解散後、中井とカトリが共演するのは2017年4月22日に放送されたスマステーションテレビ朝日系以来およそ2200日ぶり。カトリが2017年9月にジャニーズ事務所を退所してから初となった。スタートからしばらく中井はカトリさん、カトリも中井さん。 と、お互いを呼び、緊張感のあるややぎこちない雰囲気で、トークが繰り広げられたものの、次第に中井は、し吾や、お前、カトリも、中井くん、とかつての呼び方となり、和やかな雰囲気に、二人はスマップ解散後も連絡を取り合っており、2022年冬に中井が、体調不良で芸能活動を休止していた際には、毎日メールで連絡をしていたという。 さらに年明けには中井がカトリに、明日、ランチ行かないかお前、店知ってると声をかけカトリのアトリエで会っていたことも明らかになった。番組後半ではカトリが楽曲を披露。 松本と中井がパフォーマンスを見守ったが、別番組の収録だと聞かされて、スタジオ観覧に来ていたカトリファン、スマップファンの中には、サプライズで登場した中井を目にし、涙を流す人も少なくなかった。近く、スマップへの凄さって、やっぱ別格やな、視聴者からは。 スマップへの凄さってやっぱ別格やなと思いながら、松本中井見てるけど、それに加え号泣なんやけど、ライブのところは感動を一緒に味わえてもらい泣きしちゃうね。途中の CM もスマップだらけで、CM 飛ばしたい。の気持ちにならず見ていられました松本中井。アーティストコーナーの時の観覧客の涙。 自分も泣いた、自然と涙出た、しんごちゃんのパフォーマンスかっこいいかよ。といった声が殺到。松本トゥー仲居、ヤスマップ関連ワードが続々とツイッタートレンド入りするほど盛り上がりを見せた。番組終盤に流れた CM には木村拓也さん、50、さらには草薙剛さん。 48も登場して、松本中井はまさにスマプイーシーやキーにーとなっていましたね。ただ、番組放送前から大きな話題になっていたのに、世帯視聴率は 10.5% という数字だったため、意外に低いという記事も出ていますが、テレビ界の捉え方は全然違う。今、 テレビ各局が最重要視する13ケラ49歳のコア視聴率は 7.7% というとんでもない数字を叩き出したんです。これは同日に放送された世界の果てまで 1.9。日本テレビ系の 7.4% を上回る数字ですから、ね制作会社関係者、資格前番組中最も高いコア視聴率を取る 1.9 を超えた 1.9。 は全曲全番組の中で最も高いコア視聴率を取るモンスター番組として業界関係者の間では知られる存在だが松本という中井はその一手のコア視聴率を 0.3 ポイントは回ったのだ。コア視聴率最強番組の一手球を撃破するなんてとんでもないこと。これは快挙ですよ。 そして、それは、松本中井が、一週間で最も高いコア視聴率を獲得した番組になったということでもあります。全曲全番組の中でトップ、やはり、スーパーグループのスマップへの共演が叶えば当たり前で、それを解挙というのは失礼かもしれませんね。一方、同時間帯に放送されている福山雅春さん、54、主演の日曜劇場。 ラストマン、全盲の捜査官、TBSK も4月23日の初回放送はコア視聴率 5.5% と高かったんです。ところが30日は 3.6% と約2ポイントも数字を落としてしまった。これは明らかに裏に松本中井があったからです。 福山さんはじめ、同ドラマ関係者もスマップ共演にはお手上げ状態で、もろーコウムリには半泣きだったのではないでしょうか。松本2中井は放送中からツイッターでも大反響。翌日もエンタメニュースは中井さんと香取さんの共演の話題意識。二日経った今もまだ興奮冷めやらぬといった感じで、改めてスマップ気アイ用紙を印象付けました。 そして、それは、テレビ業界が最も重要視するコア視聴率にも現れていた、ということですね。前での制作会社関係者。解散から6年半が経とうとしているが、スマップは未だにとんでもないパワーと魅力を持っていることが改めて明らかになった。近く最後かつツはいい、カトリ慎吾、大勢のファンに囲まれたキメカを超アイドルスマイルアイドルスマイル。 5月7日の松本という中井では北川恵子36と彼女が憧れているという上沼恵美子68が共演することが明らかになりツイッターには上沼恵美子かける北川恵子ってどんな組み合わせだよもあるけど松本人る上沼恵美子を見れるの激アツすぎるな。 上沼恵美子さんと北川景子ちゃんこれは全く想像できない組み合わせめっちゃやめてみたい。簡単ふ。来週も楽しみといった反響が寄せられている。